大人笑わせるなわ何事だおい。止

そここまでシュッシュ

ソルジャーなんだってうちらの仲間になるのその人キャリアを捨てるわけえっと名前なんだっけ元ソルジャーだとよ、うん。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。<笑>勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。<笑>ちょっとめんどくさいやつかクラウドさん。

頼っていいっすよねたいいすよしまだお前の顔を基本にしないどうそれは基本がなっちゃうっていうか出場種目が違うもういいそれ以上にいいな例えるなら例えるなただの金目当てならここまで来ないっすよねクラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと

金払うがっかりさせんじゃねえぞ。

祈祷

いるぞいるぞ任せた遠慮しない。

この腕さえひねるソルジャーといや信羅の番犬魔法炉は初めてじゃねえんだろ俺を魔法だまりのブリッジまで案内してくれ教えたくねえってか信羅に見れんたらありじゃねえか中堅スタンプかよ拒否したって意味ねえぞ元々お前抜きで立てた作戦だ

マコーラは建造された時期によって構造が違うこの形式は初めてだが何とかなるだろう待ってて今ビックスが扉を開けるからせかすなよおいロック解除

当然の結果だお待たせさっさと行くぞその声響く集中しろパスコードの情報は分派の同士が手に入れたのあっ分派はこっちか活動方針で揉めちゃってはいロック解除キー張っていけ<笑>

後ろは任せてくれテ<笑>ィファの知り合いでしょ好奇心むき出しで聞くけどどんな知り合い

俺たちは。

このネズミどもはアバランチを名乗っているようですとはいえかつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明現在調査中ゆえ今少しのご猶予うんてめえが飯食ってる時眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔法をガンガン吸い上げるわけだ

休みなく容赦なくよお前魔法の正体を知ってるか魔法はこの星の血だ俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じってことはこのまま吸い続けたらどうなるよへえ星の悲鳴が聞こえねえかクラウドさんよあんたには聞こえるのかおおよ

医者に行ん星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。

からは慎重にいく少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ中距離連射型の警備兵器ねクラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね

がっかりさせるな。

眼差しだと思わない見つかったらやけどじゃ済まないよどう進めばいいか知ってるよねレーザーは一定間隔で命滅滅する消えたタイミングを狙って進むさすがじゃあまず私からスリルが大好物なのおいその綺麗な目にしっかり焼き付けてね

すが落ち着いてふうなんとかここまで来れ見てあれは通称スイーパーヘマしたらお掃除されちゃうかもその前にスクラップにしないぞ

こ魔法の方が効くはずだ隙を狙って決めていくクッッッッッ

しちまったがチャンスは自分で作り出すもう一度行くぞ<笑>いや仕掛けだ<笑>今だ仕掛けると思われるまでもね全力で潰す<笑><笑>

前お前、いくつだファーストだああ。ソルジャーには階級とは別に楽なんだ。いくつって聞いたら年じゃねえのか普通はよ。

失礼。トルジャー様が普通のはずねえよなはいはいマースねちっちゃいかな